今回はこちら HGD プラスゴジラ06をレビューしてます。で、まずはこのザコキャラのスカルクローラーですね。はい、なんか、うん、はいって感じですね。はい。<笑>うん、はい、感じです。のコメント。はい、次がメカゴジラですね。2021VS コングからの メカゴジラですね。これは、えー、っと、結構、衝撃でしたね。やっぱ、なんか、コングが敵なのになんかこう、メカゴジラ、こう、途中からいきなりなんか結構いっぱい出てきて、あの、めっちゃ、あの、これゴジラ VS メカゴジラじゃないんだと思いながら見てましたが、はい。このメカゴジラはだいぶ、あの、 かっこいいっすねデジモンに出てくるなんだっけなスカル な, なんとかあのなんかアグモンがちょっと悪くなっちゃった感じの進化をしてしまった時のデジモンに似てますねあのメタルグレームじゃない方になっちゃった時のあの悪いやつはいかっこいいっすで次がえーとコング 次が昆布ですね。はい。このジオラマがないと支え体支えられないんだっけ確か立つとき、この石に頼ってます。<笑>で、最後がこちら、ゴジラですね。 2021年バージョンのゴジラ。でこの背びれもちゃんとこ の, この、ちゃんとこの、このブルー、この透明感、すごい美しい。で、この、体のずっしり感といい、尻尾のこの曲がり具合といい、なんかこう、どの角度、からでも楽しめる。 感じですはい。と、はいうことでこちら HGD プラスゴジラ06このゴジラ VS キングコングを、えー、メインにゴジラ VS キングコングのキャラクターをチョイスした、えー、ラインナップとなっておりました。これはあのスカルクローラ以外は大満足でございます。 まあ、ぶっちゃけなんかこれじゃなくてなんか違う商品に出してほしかったぐらいですけれどもこの3種類はだいぶあのかっこいいっていうかクオリティも高いのであのキャラクターの存在感とか作りとかも凝ってて大満足でございますはい以上となります